ご紹介いただきました東京都メソコチームサーガと申します、えー、この祭り今日、えー、含めてですね2日間開催されますけども、えー、私たちは本日のみの参加となります、えー、この、えー、肌の元気祭り春のチー神私たちにとって最後の演舞となりますたくさんの思いが届きますように晴れやかな笑顔で精一杯踊りますお世話よろしくお願いいたします AHHHHH さあ、から皆さん最後までありがとうございました。